直接欲しいって言ってるじゃ、うんぽんとぽんちゃんが組体操みたいになってる可愛いね じゃもぽんちゃんもちもちよさそうにさっきまで寝てたから ね,、えー、ね夜になって少し、だんかちょっと涼しくなってきて、えー、抱き合って寝てたね一日の寒暖さー、ね、寒暖さ寒いよじゃんくんぽんちゃんいただきものです こんなのもらっちゃいました。なんさて何でしょう。これはですね。面白い爪とぎおもちゃを見つけたので送ります。こんな感じです。開けましょうかし。これを出た。なんだ？え？これなんだ？ ここにキマミっぽいものがある。なんか入れるって書いてあるけど、殻だけど。ご飯を入れるんじゃない。ご飯じゃなくて、やっとニブパウダーって書いてあ る, あううでる。でもここにこれは空っぽだけど。うん、を自分で入れろってことかね。あ、あ？ 入れるってことて、ね？ここに入れてスポッて入るってこと？え？<笑> ど, こどうやって取るのか。あ取れた。これ入らないよね。やっぱここに入ってたものここに入れるってことだと思うんだけど。ストックストためのものってことかな。ストックっていうかこっちも開けていい、うん？もしかして間違って入ってないのかも。 今までは面倒見てくれないんじゃないの。のうーん、分かんないな。あ, あった?あ。あ、違うか。あった?ここっ。あ、ここに絞って入ってる、うん。ここに入ってる。じゃあ、入ってないよ、それも。本当だ。じゃあ、あれか。これに入れて。再、うん、びの粉とか。キャットニップって書いてあったから、うん、ま, まあ、再びの粉を。 自分で入れてねってことなんだ。これに入れてこうやってやると入れやすいよってことかな。うん、そうなんだね、そうですなるほど。ということはまずこれで遊ぶかですね。爪とぎになるよってことみたいだよちゃ、うんか。おり。まあキャ、あれだね。じゃあうちにあるあれを入れてみましょうか。ま はいじゃあ入れてみましょ う, う入れてみましょうお集まってきますはー い, はーいこれさぁうくんくんくんく ん, く ん, くんこれに入れるのが大変だから直接入れてもいいか な,、うん、いいないいしょこうちょっと開けて こんくらい入れればいいかなこんくらいかなもうちょっとかな<笑>どうぞ、うん、こっちにも入れち もうてみよう直接欲しいっく<笑>ういったかなくう。くうくうくう なんとなく理解するまで放置するしかないね。はい。はい、ここ置いてきますから。なんかなんか匂ったけどーって。うん。匂ったけど匂ったけど。じゃあ置いておきます。どうもありがとうございましありがとうございます。